胸がきをて何しよううとまょく皆さん打ちかきましょう始め そんなこともあるわよね。悪い気はしないわ。うん、これが従来相関の実力。 Huh? うんそんなこともあるわよね悪い気はしないわ私が一番ですって何言ってるの当たり前じゃないいいのよもっと褒めても木更 けるかしゅっ撃て<音声><音声> 司法の火力だけが自慢なのえ防御力力と速力私が一番ですそんなのって何っての？<音声><音声> 役に立たぬ愛ましいガラクタ同盟 ラギ払えよりどり緑ねビグセブンの力侮るなよなななさあかかってらっしゃいなしギラギョラセンの敵犯罪に位戦用意皆さん行きましょうり 銃声傾斜副業を霊子作戦を思い出す前回突撃 <音楽>やらせ て, て, てよまぁ、あ、まぁ、あ、まぁよしくお願 い, かないかと速力 私が一番ですって。何してるいい？当たり前じゃない。いいのよ。もっと褒めても。提督、艦隊が起動しました。補給。 ありがとうご補給と平た大切ですねやったこれでもっと戦える